おはようございます。6代目です。今日は9月24日。何の日か知ってますか ?9 月24日は、畳の日と言われております。9月24日と4月29日、この2つを畳の日として、業界で言っておりますえ。この畳の日に合わせまして、今日ですね、佐賀県畳工業組合という組合のイベントで、佐賀県庁県民ホールにて、 畳のイベントが行われますミニ畳の体験だとか畳の実演あとは畳の講座があるそうです是非皆さん行ってみてください私ですねあの組合員ではありません組合を、えー、約2年ぐらい前に辞めました諸士嬢がありまして私は信念を持って組合を辞めたんですがまあこういうイベントは大変よろしいと 畳をみんなにしっかり分かってもらって組合の役目である業界を盛り上げるというのはしっかりとやってほしいものですまあ私が戻るということは組合に戻るということはこれから先多分ないですが私は私で信念を持ってこのように YouTube も使ってしっかりと畳業界のために一生懸命畳を伝えていきたいなと思いますそれででは今日県民ホールで